残り方通りの皆様こんにちはこんにちは<笑>、えー、大井松田町から参りましたよさこい魂愛と申します本日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれでは 参りますよさこい魂はい新しい世界君と共にあの景色を。 No! そうございました